おっさん、アマチュア、ロックンロールイエイ。 えー、オリパラが終わり、えー、10月に入ってようやく緊急事態宣言が解除されましたが今年の夏はどこにも行ってねえやという皆さんいかがお過ごしでしょうか泰造です<音声>そうそうあれだよ、ね、おいらこの夏にアルバムを出してるんだな まあ、ぶっちゃけ言ってしまえばこのチャンネル登録してる皆さんにとってはおなじみの曲ばっかりなんだけど改めてリマスタリングしてアルバムにしてみるとこれがなかなかいいのよね<音声>このところ発表している最新3曲は全てレスポールで撮ってたりするんだな今まではグレッチとレスポールとかリッケンとレスポールだったりしたんだけど最近ちょっとレスポールのいい使い方を覚えちゃってさ全部レスポールでやった方が気持ちいい音になるこのが分かったんだね これまでは出力の弱いギターばっかり使っていたからボリュームのトーンを絞るのは実は嫌でさでこのところをようやく絞るようになってそんでギブソンってコントロールが4つだからさセンターでミックスを作って混ぜ方によっていろいろ変わるんだよねこいつは2019年のレスポールトリビュートっていうモデルなんだけれども最近のレスポールってほんと軽いんだよねウェイトリリーフっていう中に溝がたくさん掘ってある構造を取ってるんだけど ボディーが鳴るのに生音がかなり気持ちがいいですほんでこの子はメイプルネックだのらねそのおかげでレスポンスが良くて高音域のアタック感とかメイプルネック特有の感じがあるよねバリバリした感じそれはねおそらく最近のレスポンスを使っている人す全て感じていることだと思うんだけどネックの角度が非常にきついんだね どういうはあるんじゃ聞いた感じには全然違和感がないものの一番の問題はブリッジのケツブリッジのケツのところに弦が引っかかってる状態になってる、ね、つまり2点でテンションがかかっている状態このことでチューニングが合いづらいしさらに狂いやすくもなってしまうんだ<音声><音声>そうだねまあまずはこれね エゴブロガーに変えてるまあ、本当は変えなくても十分なんだけども、なんとなくロックペグじゃないとね、安心できないんだよね。<笑>あとはストラップピンね。このストラップピンはジムダンロックに変えてます。で、変えてるんだけど、こ角度も調整してあって、よりこう、ピンが寝た状態になるようにしてます。あとはエスカッション このエスカッションをゴールドメッキの煮物に変えてるんだけどもよくレスポールってエスカッションを割れてる人がいるんだよね結構弱い<音声>さて今日は久々なのでレスポールならではの音作りということで、えー、サンドメイキングをやってみようかなと思いますまあだだかららにはならないだろうけどね<音声>じゃあ楽曲なんだけれどもレニー・クラビッツの名曲「オール・エイズ・オ n ザ・ h e をやろうと スラッシュの超かっこいいリフにレイニーの抜けが半端ないカッティングが絡む名曲中の名曲であるまあまずはスラッシュのリフだわなスラッシュといえばマーシャルねでエフェクターだけれどもまずこのコンプレッサーはいらないでファズは3ぐらいかなボリュームは逆に8ぐらいまで上げてるねでスラッシュといえばなぜかこう甘くて深みのある音を出すので今回はコーラスを入れてみようと思う レイトははなるだけ上げないデプスは深めこれによってあのスラッシュ特有のつややかな音を出すよさてではスラッシュパートを弾いてみましょう。 続きままししててレニーのカッティングをしてみようと思いますこれはねスラッシュの時はギアで引いてたんだけどもセンターにしようかな通常ギアの方が抜けるんだけれどもこれセンターを混ぜることによって後方の抜けのいいカッティングにちょっとした重さを足すことができるとではやってみましょうアンプはさっきと打って変わってボックスを選択しますボックスアンプはほとんどいじるとこはないで、ね エフェクターなんだけれどもハイドライブこれを入れてほしいわけだ、ね、レベルは若干落とし気味にして大事なのはトレブルブースターからずをにするでは弾いてみましょうおおこれはいいんじゃない ではドラムとベースを入れてミックスしてみましょう。 こ、まあのお礼いかがだったでしょうかレスポンスいいよねと思った方はぜひチャンネル登録をお願いします。また、大蔵のセカンドアルバムソン、That t h ド u ラ a n d r m Song もぜひご視聴いただければ幸いです。では。